It's your time! どうも、ゆうけんですはい、今日はですね、こちらを紹介していきたいと思います。変身装填銃デラックス、ネオディエンドライバー。はーい。僕がね、住んでるとこちょっと田舎なんで、2日遅れになってしまったんですけど、本日届きました。では早速ですね、こちらちょっとパッケージから見ていきたいと思います。こちら正面なんですけど、こんな感じですね。仮面ライト。 平成ライダーを召喚ディエンドが映ってます側面なんですけどディエンドイクサゼロノスカ ー, カーじゃないカウじゃないガタックイブキギャレンカイザーナイト G3 とでもう一個の側面がゲイツクローズブレイブスペクターマッハバロンビーストメテオ バースアクセルとなっております裏面が、まあ、こんな感じでね2号ライダー達がもう勢ぞろいしてますねじゃあちょっと中身を見ていきたいと思います開ける時ってめちゃめちゃ楽しいですよね開ける時が一番好きなんですよ正直ベルトとかさおもちゃで遊んでる時よりも開ける時がはいはい来た来た来たディエンドライバーネオディエンドライバーおお すげえめっちゃ合うじゃん中身はこんな感じですねネオディエンドライバーとカードうわあコンプリートホームじゃんめっちゃついてないカードやばっこれもちょっと後で見ていきますとあとカードホルダーついてますねでディエンドライバーなんですけど電池ここにですね単4電池が2本です 日本で作動しますはいディエンドラがちょっと電池入れたんでスイッチを入れたいと思いますこれいいね持ちやすいスイッチどこだろうどこスイッチスイッチあここだこっちのスイッチですねスイッチオンあデラックスの時と一緒ですね起動音はでトリガーを引くと こんな感じで、えー、銃撃音が鳴りますスライドを引くとこんな感じでここにカードを装填できるようになってますで付属していたカードホルダーカードホルダーはねこんな感じですこんな感じ一応ここに「ディエンド」のマークが入っててこんな感じでね見えるかなこれあのベルトに下げれるようになってますね こここにクリップがついててこんな感じで開くんでここにカードを収納できるとで、1枚1枚こうこうやって取り出しては い, はいじゃあね次はいよいよこちらカードの方を見ていきたいと思いまーすはいカードねちょっと並べてみたんですけどこれなかなかのボリュームだねほんとにすっすげえこれはいでこっちからちょっと見ていくと えー、っとね最終フォームがずらっと並んでるんですけどディケイドクーガーアギトリュウキファイズブレイド響き電王カブとキバダブルオーズフォーゼウィザードガイムドライブゴーストエグゼイドビルドとでディエンドとディエンドはノーマルとねコンプリートフォームがついてますね で、ここからが2号ライナー、二<笑>号ライダーなんですけど、G3 ナイト、カイザー、ギャレン、イブキ、カダック、イクサ、ゼロノス、アクセル、バース、メテオ、ビースト、ブレえー、なんだっけバロン、マッハ、スペクター、ブレイブ、クローズ、ゲイツとこんな感じで。 アタックライドですねネオイリュージョンネオインビジブルネオクロスアタックネオブラストネオバリアでファイナルアタックライドとじゃあですねちょっと音声確認をしていきたいと思いまーすちょっと変身しますねディエンドになんだピッピッピって。 ディエンドに変身、まあ、こういう変身音が入ってると楽しいですね。ディエンドコンプリートフォームいきます。これも変身音あるんだよ。ピッピッピー置くね。 シーンは一緒かコンプリートでもクーガーですねクーガーアルティメットこんな感じで召喚できますねクーガーアルティメットフォームでカードはもちろんプラです次はアキトシャイニング 有機サバイブ<音声>。おいおいおい、なんピッピッピッ。最後の召喚音はみんなね、一緒ですね。二号、二号ライダー。 2号ライダーもちょっとね一回やってみたい仮面ライド G3 めっちゃかっいやん「仮面ライド G3」取る時なんかさここゴマゴマしちゃうちょっとこうカードをね傷つけないようにしないといけないですねゴマゴマして。 はい、じゃあ次、アタックライドいきますネオイリュージョ ン, ジンネオインビジブルネオクロスアタック ネオブラス ト, ララストネオバリ ア, ア, バリアはい、ラストファイナルアタックライド